今度の夏休みはどうしようかな旅行行きたいどうせなら海外へ行きたいお金さえ十分にあれば一ヶ月ぐらいヨーロッパへ行けるけどね時間はたくさんあるけどお金がないねヨーロッパは無理だけど日本はどういいね行こう行こうよしいいね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 ここが本当に有名な中華料理店だってテレビでも出たよじゃあ何を食べようか私はジャージャー麺私はチャン大盛りそれじゃあセットへ1つだけ注文しようこれさえ注文すれば十分だいいよ